はじめまして、この度、この動画の解説音声を担当させていただきます。キリパンです。どうぞ、よろしくお願いします。それではまず、この動画について、説明させていただきます。この動画では、自己紹介動画として、主が、どんな模型を作るのかを、知っていただくために、今回完成した V2 ガンダムの、どこをどうしたかを、いくつかのパートに分けて、 簡単に説明していく動画になっております。なお、なしは無形初心者で、スジボリやプラ版によるディティールアップは、ほぼ初めてだったので、完成させるまでに、修正による修正で2年近くかかってしまいました。結果、最後の組み立てでボロボロにしてしまったところが、いくつもあります。なので、そこも含めて楽しんでみていってくださいね。もしそれで、気に入っていただけたり、一モデラーとして、 共に苦労を分かち合いたい。初心者として、共に上達していきたい。模型はそんなに興味ないけど、地道に完成していく過程が見てみたい。など、そんな思いを抱いていただけたなら、このチャンネルを応援していただけると嬉しい限りです。ではまず、足パーツのボトムリムから、説明させていただきます。この V2 ガンダムは、 線形合体機構を採用したモビルスーツになっているためその障害にならないようにディティールアップとプロポーションの変更を行っておりますとはいえプロポーションの変更なんて経験がないので少ししかしていませんではつま先からこちらが完成したつま先になりますわかりにくいと思いますので塗装前の画像も用意しましたそれがこちらですまず A27 のパーツですが、プラ板を貼り、そこにこの字に彫りを入れ、筋彫りでパネルラインと長方形モールドを追加、上部には複製したプラチップを貼っています。A15 パーツは、プラ板を貼り、パネルラインを追加、なお、A27 のパーツで貼ったプラ板が干渉するので、そこを削り、さらに、プラ板でヒートシンクを形成しました。A28 のパーツは、側面にプラ板を貼り、 この字モールドを掘り、筋彫りで長方形モールドを作り、背面にはプラチップを貼り、半円のプラ棒を薄くして、左右を丸くさせて貼った下には、この字に筋彫りを追加。言い忘れてましたが、プラ板を貼ってる周囲も、基本的には筋彫りを施しています。そして、底面は A28、A31 パーツともに、引け処理をしています。A26 パーツはパネルラインを追加しました。 C2 パーツもパネルラインの追加だけになっています C3 パーツは円柱型の既存モールドを削り整えた後でパネルラインを追加この字に彫ったモールドと長方形モールドも追加しましたあと丸棒を使ってマイナスボルトディティールを作っています見にくいかもですが完成したのを除くとこんな感じですそしてこれが内部フレームの塗装前の画像です プラチップを貼り丸棒を曲げてコード表現をしています上から見た状態ですつま先を曲げて本来前を向いていて見えない部分を見えるようにしていますこちらからもプラチップを組み合わせてメカディティールを作っています次は下からこちらにもプラチップをつけていますそしてこれが塗装後の状態です次に C4 パーツ こちらは、塗装後の方が見やすかったので、そちらで説明します。このパーツは、プラチップと、プラ板を貼り、筋彫りでパネルラインを追加。追加したプラ板には、パネルラインと長方形モールド、それと、マイナスボルトディティールを追加しました。続いて、C1 パーツ。こちらは、プラ板を貼り、パネルラインを追加。この字モールドを掘って、マイナスボルトモールドも追加。さらに、 姿勢制御スラスターにはプラ板を使ってフィンを2枚ずつ追加しています C5 パーツはプラ板を貼りそこにマイナスボルトを追加そしてパネルラインも追加しさらに下部を切り欠き上部はスイッチモールドを作りこの字のダウンオッチモールドも追加しました内部フレームはこんな感じです足を外してのぞくとこんな感じですではまず F32 パーツからこのパーツはプラ板で 2mm 延長工作してプラチップを貼っています横から見ると分かりやすいですが丸棒でコードを2本ずつつけていますそして底面にもプラチップをつけています前面の F30 パーツはプラチップを貼り丸棒のコード表現をしました側面の F34 パーツは外装パーツでつけたフィンが干渉するので 元あったディティールを削り、プラ板で新たにフィン形状を製作しました。裏側はいろんなプラチップを組み合わせて貼っています。背面の F33 パーツはプラチップを貼り、丸棒をつけ、自作したヒートシンクをつけています。そして、それらがつく F38 パーツの下部にもプラチップと曲げた丸棒を貼っています。その背部にはプラチップとプラ棒でディティールアップしています。 次はこちらの C10 パーツこのパーツは引け処理をしてプラ板を貼り筋彫りでパネルラインと長方形モールドを作りマイナスボルトディティールも追加しています塗装後はこんな感じです C8 パーツは切り欠きで通気口を作りパネルラインを追加しこの字の段落ちと長方形モールド マイナスボルトディティールを追加しました背面にもこの字の段落ちを追加し半円のプラ棒を貼っています c 級パーツは既存のディティールを埋めて整えプラ板を貼り切り替えたところにはプラ板をフィン形状にしたものを貼り指定制御スラスターを追加しましたさらにパネルラインを追加しこのジモールドを作りプラチップを貼りスイッチディティールも作りマイナスボルトディティールも追加しました 塗装後はこんな感じですそして C11 パーツは引け処理をして C13 パーツはプラ板とプラ棒を貼りパネルラインとマイナスボルトディティールを追加しました内部フレームの F38 パーツは C9 パーツで埋めた部分にはまる丸いモールドを削りその後稼働した際に見える部分をプラ板と プラ棒、プラチップなどでディティールアップ。F37 パーツは、プラ棒、プラチップで、機械的なディティールを作り、稼働の負荷がかかる箇所には、プラ板で補強しました。ここは、そのままだと、ほぼ割れてしまい、一度割れると、その後で補強しても割れてしまったので、作り込む時は気をつけた方がいいかもしれませんね。あと、写真がなくて申し訳ないのですが、正面に、プラチップと筋彫りを、 少しし追加してあります B12 パーツはパネルラインと長方形モールドを追加しプラ板を貼りマイナスボルトディティールを追加しましたここの筋彫りがどうやってするかかなり悩みましたがこういった3次局面に任意の角度で筋彫りをできるジグを作ることである程度きれいに左右対称の筋彫りができるようになりました次の B9 パーツはパネルラインを追加しプラ板を貼り マイナスボルトディティールを追加しました。内部フレームの F36 パーツは丸棒をつけました。そして F35 パーツには丸棒をつけ、プラチップも貼ってディティールアップしています。太ももの C6 パーツはプラ板を貼り、その上にプラチップを貼り、筋彫りをしています。側面にはパネルラインと長方形モールドを追加し、この字の段落ちを作り、 マイナスボルトディティールを追加しました。T 1 3パーツは、切り欠きで通気口を作り、パネルラインを追加し、プラ板を貼って、マイナスボルトディティールも追加しました。背面にも、パネルラインを追加し、段落ちモールドも追加、サブスラスターには、プラ板で、フィンを2枚ずつ追加しました。C7 パーツは、プラ板を貼り、サブスラスターには、フィンを追加、側面には、 パネルラインを追加し反対の側面にはパネルラインと丸型ハッチを追加これ完成写真の方は左右逆についてますね。大きな隙間はそのせいですねそして背面にはパネルラインと四角型ハッチを作りました内部フレームの F40 パーツはプラボーとプラチップでディティールアップしています内側にもプラボーとプラチップでディティールアップ さらに、稼働に制限をかけるストッパーがあったので、削ることで、下の方でも曲げられるように変更しています。その結果、がっつり隙間が見えるようになったので、少しでも隠すために仕切りもつけました。背面は、可動箇所の補強で干渉する部分を削り、プラ棒、プラチップでディティールアップ。上面にも、プラ棒を貼っています。このパーツを加工したことで、このように、 自然な形の膝立ちもできるようになっています。その際の隙間がディティールアップでここまでなくすことに成功しました。特にこの角度から覗いた時に膝パーツを動かすと隙間が目立ちとても貧弱に見えていたのがかなり解消できています。続いて F45 パーツですがこのパーツも関節部が割れてしまったので補強してプラボーとプラチップでディティールアップしています。 X31 パーツにはプラチップを貼り、前面にもプラボンプラチップでディティールアップしました。塗装後はこんな感じです。P7 パーツは縦で隙間を埋めて面を整えプラ板を貼り、側面には筋彫りでパネルラインとこの字のどん落ちを追加しました。P8 パーツにも、 パネルラインと段落ちを追加し正面には長方形モールドを追加しました次に B17 パーツこのパーツはプラ板を貼り既存のモールドを埋めてパネルラインを追加側面には長方形モールドも追加しました A1 パーツは長方形モールドを追加しました B15 パーツはプラ棒を加工して貼りパネルラインを追加側面は既存のモールドを埋めて パネルラインと段落ちモールドを追加、マイナスボルトディティールも追加しました。下部には長方形モールドを追加し、上部にはパネルラインとこの字の段落ちモールドを追加しました。続いて内部フレームの E36 パーツ。このパーツはサブスラスターのところにこの字のモールドを彫り、普段見えない裏側にはプラ板を貼り、プラ棒とプラチップでディティールアップ。 下側にもプラチップでディティールアップしましたプラチップが一つ取れていますが後から付け直しました E31 パーツは各所にプラチップを貼っています E34 パーツは裏の肉抜きを縦で埋めてプラチップでディティールアップしました E45 パーツは裏側にプラチップをつけて下側には丸棒でコード表現をしています E44 パーツはプラチップを1つつけただけになりますそして E38 パーツにはプラ棒プラチップを貼りここには L 字に曲げたプラ棒を貼りました裏側には肉抜き箇所を少しパテで埋め空いたところにプラ棒プラチップでディテールアップ下側にも 少しプラチップをつけています。塗装後はこんな感じです。いかがだったでしょうか。今回のパートはここまでになります。撮影時は どんな感じの動画にするかも曖昧だったこともあって見づらい写真も多かったですね。あと、細かく写真撮影したつもりだったんですが意外と撮り忘れがあって今回見せることができなかった部分がくるまれました。ちなみに足パーツは一番最初に手をつけたところなのでほとんどのパーツが予備パーツと交換して作り直しています。交換したパーツの例で言えば足首の延長をしたが 軸が斜めを向いていたり、爪の多重装甲下で、プラ板を貼ったが、斜めを向いていて、筋彫りも左右非対称になっていたり、どうやって左右対称にするか、どうやって、このディティールを追加するか、そんなことを考えるだけで、最初は、1週間以上費やしたものです。V2 の製作を始めた当初は、道具も、ほとんどない状態でしたし、この足を完成させるまでに、1年近くかかり、 ある意味、修行のようなものでしたその甲斐もあって満足のいく状態にできたので本当に良かったですそれでは次回、トップリムの制作解説でまたお会いしましょうご視聴ありがとうございました